東京都高田の馬場にあるミャンマー料理店スユミャンマーオーナーのタンスエさんはもともとミャンマーで教鞭をとっていましたが民主化運動に加わると当時の軍事政権に命を狙われるようになり1989年に日本に逃れてきました妻のタンタンジャインさんも追って日本に逃れてきましたが夫婦が難民認定を受けることができたのはそれから8年も経ってからのことです ダンタンジャインさんの料理の腕前を生かしてオープンしたお店はいつもたくさんの笑い声があふれるお店でしたしかし新型コロナウイルスの影響により客足はすっかり途絶えてしまいましたこの日はお店でも大人気のダンバウとお茶の葉サラダをテイクアウトさせていただきました すごく柔らかいんですけど、はい、なんとなくどれぐらい時間かけてついつもやすかえー、普通で作ってれば1時間ぐらいかかりますうう。1時間ぐらいしか作り煮込む。いつも気になってるのが、はい、この振りかき、ね<笑>はいはい、ですけど、はい、これは何で作られてるものですかこれはエビの粉と、あとは玉ねぎのかね、とあと、とうんはい、これと。<笑> で、ね、で、はい、ご飯何杯でもす、はい<笑>はいはい、お茶ののの葉っぱの漬物とはいあと豆とはい、とと、と、えー、あ豆エ、はい、エビビ、干干しし上であれ飾いもん う, れあれそう、ね、あれお好みで作るのしとお好みで作っちゃったり。 今の私の方は中はキャベスとかはケャベスとかあとトマトとかは一緒混ぜない混ぜない、うん、混ぜて作ってる人もいるので、うん、それで食べてる時は最初はいいけど時間かかったらあれ水分が出てるから、うん、それで柔らかく豆とか柔らかくなっちゃう。 こっちの方はずっとパン、パリパリ。ああ、パリパリ。パリパリ。そう、はい、パンでンそれで食べたいから、これでトマトとかは、一緒に食べるのほうがいい。かなるほど。なるほど。はい、なんかちなみにこのお店の、ゼニママ水っていうのが、はい、その。ゼニママ水は、あれ仲間、うん、あれ友達、チーズだけでの兄弟。とか、うん、あれ、なんか、親戚とか、その意味ですね。 どうしてその名前をお店の名前につしたと思ったんですか。<笑>ええ、ロシアかなと思って、あとでなざの名前もスイあるから、それでスイにまになっちゃった。ス<笑>イとなんのターンスイ。ターンスイ、はい、の名前もスイ言ったら、だからスイにまになっちゃった。スイのスイは同じスイ。同<笑>じ あ,、はい、あの仲間、家族、と友達、はいはいはいはい、そういうイメージなので、あのだからミャンマ の人たちと仲良く、うんはい、友達、はい、なるほど、うん、納得しました。<笑><笑><笑>ちなみに やっぱり新型コロナウイルスの影響で、お客さんの入り方とか、どうどうですか、今の状況、えー、お客さんの入り方は、店内で食べる人は全然減らっちゃって、一日では、三四人ぐらいしか食られないのはひともあるし、全然行くないのはひともあるし、お客さんの中で入ってないんで、あれみんな。 バンドを買って食べたりとかしてるのでバンドの 方, はどの方が多いですね今どの方が最初はバンドもあれでねえなくてもあまりないけど今はバンドの方がちょっと濡れてきてガニみたいなってくるそっかよかやはいうん、あれみんなが楽しいで 賑やかで前みたいにあワワワワで、うん、飲んだり食べたりの方あれお客さんが来るのを 待, 待てますのでよろしくお願いします、うん、この日を待てまたま<笑>はいこれからもどんどんゆっくり食べたり飲んだりしてくださいご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまたこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております